土屋龍一郎、決集会を開演させていただきます。 皆様からさらにこの輪をです、はい、ねいろいろとお届けしたいというふうに思います。 申し上げますとともに今日は終わりではありません。今日から3日間、私、1分1秒も無駄にせず戦い抜き、そしてそれ以降の長野市のために働きたいと思います。また早速、こちらへよろしくお願いします。どうもありがとうございますした。 またさらに、バイバイバイと、残りの2日間でいきたいというふうに思っておりますので、ご知り合い、ご親戚、ご兄弟、ご連絡をお願いいたします。それが1つ目。わかったよろしいですかよしーチューブの動画、それから立派なホームページができております。それを皆様お持ちの SNS、ソーシャルネットワークシステムで流していただいたり、いいねを押していただいたり、リツイートしていただいたり、 シェアしていただいたりして、インターネット上での輪も、若い皆さん中心に広げていきたいというふうに思いますので、ご協力いただきたいと思います。よろしいでしょうかわかりました任せてください今後残されたですね、個人演説会の予定を、まず明日、10月27日金曜日ですけども、夜の7時50分から、広北公民館にて個人演説会を予定。最終大統演説 こちらは10月28日の土曜日、7時半からですね、長野駅前にて、最後の28日、同じ日のですね、最終日の土曜日、7時50分からは、都井御所にありました前回の講演会事務所、あの事務所にてですね、個人演説会を予定しております。都井御所の長野中央文化ビル。はい、そして、最終日、 いよいよ投開票日ですが、10月29日日曜日は、あの出陣式を嵐の中行った西北漢さんに戻りまして、開票待ち会場ということで、夜の8時に皆さんを迎えてきますようにお待ちしております。喜び分かち合いたいというふうに思っておりますので、<笑>ぜひ開票待ち会場の足を運んでいただきましょう。<笑>えー、隆一郎さんにつけて、 このさん204トですね<笑>当日の赤いバラをイメージしたベルトになってると練 習, 練習してね、はい、ぜひ父に頑張れという気持ちも込めてこ<笑>んなもんじゃない長梨西尾ロバートともしから私ができること頑張ろう